でははあまり強い降り方ではありませんねうん東京都中央区曇り 28.5 度蒸し暑い福岡県海町薄曇り 28.4 度耐え難い暑さです足立区星が見えず 30.4 度少し蒸し暑いですといった報告も届いておりますうん東北はこの時間帯晴れております北海道も 穏やかですね。ただ、内陸で弱い雨が降っておりますので、気をつけていただきたいと思います。失礼しました。<笑>あの、ね、ちょっと、ちばばって聞こえてしまったとて言ったコメント<笑>。大変失礼しました。ちばばって言いました 失礼いたしました。さあお天気の報告をご覧いただきました。ではここからはお帰りメールの時間です。お帰りメールはあの千葉バーのお話ではなくて大変申し訳ないんですけれども、あの千葉バーではなく<笑>夏のお菓子についてご紹介できればなと思っております。